癒しの時間をありがとうございます。私が小学校だった頃、おまじないな。学校全然このおまじないの前にごめんなさい。<笑> その前に、吉田さんの、深いって言って、あの、手をレバーでこう、あの、これラジオなんで、見えないんです。ね。一応ね。深いって、ってなんかあの、レバーを、なんか、ここでなんか、エアーレバーしてたんですけど。そこが今になっておかしかった。ちょっと、あまりにもちょっと、あの、えあ の, 今の、今、ラジオの、ラジオのプロがなぜみたいなね。<笑>えー、あの、もうだんだんね、私、あれこれそれだけで話してると同じように見よう。わかんないですね。はい。はい チッチさんからです。エナさん、はじめまして。いつも癒しの時間をありがとうございます。私が小学校だった頃、おまじないが流行っていました。好きな人と両思いになるために、キューピー人形の中に好きな人の名前を書いた紙を入れたり、好きな人の靴の中に十分の髪の毛を入れたり、そんなおまじないをいろいろ試していました。その頃、好きな人とは卒業式で告白して、見事両思いになりました。おまじないのおかげ、こういったおまじ まいあ念の力はありますけどかだからといってそれってどうなのっていう感じです。 続きましてはゆうゆうさん14歳中学生の方ですこんにちはいつも楽しくためになる放送ありがとうございます私は今吹奏楽部です音楽は綺麗な心でないと奏でられないと顧問の先生に教わり何でも話し合い慈しみ合い34名で家族のような関係を築いてきましたですが顧問の先生が異動となりそして転校生の男の子が入部してきました その子は女子のストーカーをしたり、練習をサボったりして、はじめは部をかき乱しました。でも話し合い、その子は反省し、今は改善されました。ですが、ストーカーされたこと、その友人の3人が未だに許してなく、無視をしたり聞こえるように悪口を言ったりします。みんなで同じ部屋で食べる昼食も3人だけで隠れて食べています。何度もみんなで話し合いましたが、 他の人はいいが、その男の子を嫌いだし、歩み寄りたくないという結論になり、未だにギクシャクしています。うん、演奏は綺麗な心で、調和で奏でたいです。これでは、金賞を目指すところじゃありません。私はどうまとめていけばいいのか、アドバイスをお願いします。というね。うんうん、これね、うん、かなり難しいですね。ねですね。かなり高度な悩みですよね。はいはいはいうん、あの、 私はね、こう思うんですよ。いつもこの番組で言ってますけどね、はい。価値があるから生きるのではない。生き抜くことに価値がある。それはね、ここにもね、繋がるんですね。はい、うん。金賞を目指すのは大切だけど、うん、金賞が全てではない、うん。このね、悩み事をずっとね、どうしたらいいのかと試行錯誤して終わったとしても、それとって の価値があることるだからユーイさんが何度もこの中で繰り返してるね前の顧問の先生の言葉、はい「音楽は綺麗な心でないと奏でられない」はい、これを大事にしていっていただきたい、はい、それでいて最後の最後まで「ねみんななんとかしようよ」って心を一つにしようよってずっと言い続けていってほしいなと思うんです、はい、それがねあの結果を望まないこと ね、最後までそれがダメだったとしても、きっとその精神っていうかね、はい、信念は、このユーさんのね、未来を明るく照らす。大人になっても、社会に出ても、その気持ちがね、ずっと持続していったらね、ユ、う、ー、ん、さんの人生を照らしてくれます。なるほど。うん。必ず幸せに帰ってくると思うから、だから、その、あ価値があるから生きるんじゃない。要するに解決できるか、のが大事じゃない。ね、ずっとそのし続ける、解決を望んでいく。 諦めない諦めない、うん、そのことが大事だと思いますよそうすると次第にねみんな演奏がきれいになってきますよ、うん、でもこういうことね大人の世界もっとドロドロありますけれどもありますよ、はい、だってねいじめいじめなんて言うけどいじめ社会は大人社会ですからねうん、うん、ひどいもんですでもいい先生に出会ってるから ねえいいよかったですよねそ う, う頑張ってもういろんなだってさゆ、ね、ゆういさんとかこの気持ちがすごく清らかでありがたい SNS とかああいうのいっぱい見ててみてください、はい、もうねもう罵詈雑言、はい、悪口だらけこういうねあのゆうゆうさんみたいな人に見せたら恥ずかしいいい大人がねそういうふうに思うんですねというところでメール紹介しますす、はい、クレヨンさんからです今回ママ友の付き合い方に関してお聞きしたいことがあります ママともね、厳しいですね。先日家に怪文書が届きました。〇〇様、あなたの言葉や発言に傷つき、体調を崩した人がいます。あなたが人によって態度を変えていることに気づいている人も多くいます。このままあなたの態度が改善されなければ、あなたの所属団体、学校、地区などにクレームを送る予定でいます。改心願い 被害者の回よりという内容ですー一人だけ仲が良かったのに、あることで言い合いになり、距離ができてしまった人がいるのですが、挨拶をしたりはしています。価値観の違いから正直距離をこのままがちょうどいいのではと思っています。ただ、この内容でこのような形を取ってくるならば、さらに不信感で今後どのように接していったらいいのか。また、他の誰かだとしても、私としては、 何が改心したと認めてくれるのか疑問です。っていうね。怖いですね。まずね。このまと思っていう、ね、でもね、私基本的にでもそう言ってもね、はいはい、あのやっぱりね、どっかでね、 あの、類話とも呼ぶ。な波長の遅くだから、クレオンさんもね、うん、やっぱり、あの、いろんな人との、こう、価値観の添いで、こう、言い合いとかね。はい、それも依存だから、はい。それも依存なんですよ、はい。あの、言い合いするっていうのはね、どっかでそれで、ね、なんとかなって、あの、だから、人はなかなか分かり合えないと思ってれば、うんうん、自分の中で消化するべきなんですよ。うん、そもそも、人とはなかなか分かり合えないもんなんですかそうなんです。なるほど。だから、戦わないこと。だから、そこで言い合いになるということは、私の意見、うん、分かってっていう依存なんですよ。 ね、それが多いんですそう結局。だから、あ、そういう考えもあるのねっていうところで、うん、終わらしとけば、自分の中で消化してしまえばいいんですよ。まあ一つはそれ。そう。で, で、うん、こういう文章を書く人っていうのは、はやっぱり、あの、まず、まあ、なんて言うんでしょう。な 悪質ってう、欲質ですよね。だってね、でね、また嫌なのはね、被害者の会とかね、うんはい、こう、軍、主、群集すごた く, くさん い, いのそうそう、グループにしてしまうの。はい、あのね、必ずね、誰誰も言ってたよっていうタイプでう、だっおい、いるじゃないですかあ。あれってね、お前の意見ならお前が言えよっていう、はい、卑怯なんですよね。卑怯ね。ね。でいて、何も名乗らないわけでしょ。うん、こんなん無視です。 これに気をまずね、あの、なんて言うんでしょう、ああ、要するになんだ気にかけてるっていうこと自体が、あの、逆に心配で心を配ってがダメです。なるほど。切る。る切る。切る。れはもう、気にしない。そう、気にしない。はい、もうお払いしてきます、はい。ね。で、こんなものね、いちいち気にしないことですね。でいて、あなたがタ ン, タンと生きていくことが大事。だけど、クレヨンさんも反省するところもあるんじゃないかなと。そう。これからはね、依存しない。はい、もう、だから、ここを、 ね、ここが一番大事なんですね。それは分かっておきなんだなかなか分かってくんないの。難しいですよだけでかか。ねえ、天垣さんからです。いつも楽しい時間をありがとうございます。今日は日本語がおかしい夫のことで、<笑>ぜひアドバイスをいただきたくメールさせていただきました。<笑>私の夫は日本語の使い方が変です。最もよく耳にする言葉が、多分そうかもしれない。うん、もやっとします。うん、確かに。 あと私が娘に、これ食べられると聞いていると、<笑>なんで敬語なのと爆笑します。英語じゃない。英語じゃない、ね。どこから説明すべきか頭を痛めます<笑>、はい。先日は上司にある仕事を頼まれた時に、それは僕には役不足ですと言い、<笑>叱られたそうです。今、仕事のために英語や韓国語を勉強していますが、日本語がおかしいのに大丈夫かと突っ込みたいです。うんうん 覚え間違いも多く、焼き増しのことを焼き回し、ブルースウイルスのことをブルースウイルスと言ってしまいました。<笑>ちなみに、活字が嫌いで読書はしません。うん こんな夫の日本語、長い目で見て、10年後くらいで構わないので、少しずつ正しく使えるよう、妻である私に良きアドバイスをください。気持ちよくすがすがしく会話してみたいのです。よろしくお願いします。これね、さすがに私には難しい。<笑>吉田さんどうですかこれ、甘垣さんネタでしょ。<笑> <笑>明るい方でね。いいじゃないですかね。<笑>だけど確かにこれね、それはもう笑えるんだけど仕事でね、それは僕には役不足です。これ堂々と言ってるところを想像するとおかしくなって、<笑>それは上司に叱られると思う。いややる気ないのかみたいな。素晴らしいな。<笑>ね、でもこれで英語韓国語をやってほしいですね。ね後ろだから二が重いですとか言うならねだけど<笑>ねだけど前向きな<笑>、ま。<笑> <笑>いいじゃないですか<笑>まあねちょっとねすごいなこれでも意外とこういう人の方が外国語の方がすごくなんか良かったでしたねむしろ天崎さんの文章のうまさに関心ですねえ、ね、<笑>ちょっとこれ夫婦があまりにも対照的でレベル高いレベル高いうんだけどもねそういうのってありますよね、うん、うちもねあれ、はいはい、でも夫婦ってあれね幻滅しますよ、うん、突然ね私もねうちの奥さんがね会う時ねそんなフリ人になってたんです<笑> <笑>ちょっとその時ね「えちょっと待って<笑>理不尽なのか?<笑>」って言ったらまあそういう言い方もあるからねまたね「稲<笑>直<笑>るからね女の人は」<笑>